さんを見たりね戻れるお姉さんを見たりね戻れるお姉さんを見たり戻れるお姉さんを見たりねしてやってみてくださ<笑>、は い, はい、はい、右, 右左頭腰しはいはいはいはいごめんねはいくよ右右左同じね頭腰しはいはいはいはいそれそれそれそれっていうのがあのサビの部分になりますねで最初はゆっくりなってけ多分 わかると思います。わかりますよね。わかりますよね。大丈夫ですね。オッケーですね。<笑>はい、それでは。はい、皆さんね、紛れ て, おれてるか。おい行ってみましょう。それでは、うらちゃん。あ、としちゃん。としちゃん、とのためとしちゃんが来ないと、始まらないの、ここ。<笑>ね、うらちゃんは、としちゃんが来ないと、始まらないの。前<笑>回、ちょっと拍手。はい、としちゃん、来ました。ね、<笑>無っくり、はい。 I'm a goat. 上, 上からどんどんおっきな場になっていきま、はいはいはい、しょうしょ。 This is crazy. はい、ありがとうございました皆さん拍 手, 拍手